皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月17日、ゼクレス全域を覆うアスバルの結界。やばくないですかさすがゼクレスの魔王様。ベルトロの地獄耳、やばくないですかバージョン 5.5 のストーリーは今ここです。 ハディガル岩砲に行けなくなってしまいました。アビスジュエルでの移動もできなくなってますね。でも、普通に歩いていけばいいんじゃないですかね。歩いていこうとしたら、門番に止められてしまいました。扉もきっちり閉められてます。なるほど。でも、もう一つだけ歩いていく方法がありましたよね。そうです。リュクスガランダイ空洞から歩いていけばいいんです。